ハイブジャパンが新たに立ち上げた株式会社ニーコーへの所属第一弾アーティストになることが21日に発表された。ハイブジャパンは BTS をはじめ Tomorrow X Together, Seventeen, Lee Seraphim, z a n などを抱える韓国の総合エンターテインメント企業ハイブへの日本社。 ハイブを昨年4月にアメリカのイサカホールディングス、アイサカホールディングスを買収したことで、ジャスティン・ビーバーやアリアナ・グランデ、ブラック・アイド・ピーズ、カーリー・レイ・ジェプセンといった世界的なアーティストの所属事務所も参加に入れている。オーシャンを客から読ませたニーコネイコはハイブジャパンの新たなレーベルという位置づけ。 ハイブジャパンの発表では平手の今後の活動について日本を超えてグローバルなステージに広がるとしている。この平手のハイブ遺跡に思いもよらぬ反応が起こっているというティアラ・キング・プリンスへのファンたちが盛り上がっています。 キンプリは来年5月22日をもって平野市を、岸優太、神宮寺優太の3人が脱退し、平野と神宮寺が同日をもってジャニーズ事務所も退場。岸が秋に退所予定としていますが、平野らのコメントには海外で活躍できるグループを目指していたが、 現状では無理と判断し、目標を失ったといった理由が語られていたため、脱退退場後は海外進出を図るのではとの期待の声も多い。 そして特に平野はダンススキルの高さも知られているため、ハイブや SM エンターテイメントといった韓国の事務所から再起を図るのではとの憶測も広がり、中でも元 AKB48 の宮脇サラが在籍するシェイセラフィムを抱えるハイブが有望視されていたのです。アイドル式者。 ハイブジャパンのプレスリリースでは、ニーコーについて、平手ユリナをはじめ、日本を超えて世界の舞台でより挑戦的なキャリアを望むアーティストのためのグローバル企業レーベルとなるとの目標が語られている。確かに平野たちにとっては理想的な会社の誕生となるが、ことはそう簡単ではないという。 宮脇は A、K、B グループの運営が関わった日韓合同グループ、Eyes での活動によって韓国で人気を得たが、このグループがもともと期間限定だったため当時の韓国の事務所とはそのまま契約満了。 そしてアイズオンオン専任活動の終了後は日本との事務所の契約満了を待ちさらにそこから5ヶ月以上を空けて正式に遺跡を発表してよりかなり各所に気をやっていることが伺え。宮脇はハイブ参加の事務所所属になりましたが、日本での活動は A、K、B グループや坂道グループと関わりの深い会社の参加の事務所が受け負ってますしね。 加えて、日本でのボーイズグループ市場は、やはりジャニーズ事務所が強い。LDH 入ンのオーディション企画、アイコン z において、ハイブジャパンはガールズグループのプロデュースに力を貸して吐いても、ボーイズグループの方には関わっていないことも象徴的です。さらにハイブジャパンは、セブンティーの冠番組をテレビ朝日で、ティームの冠番組を日本テレビでやっていますが、 どちらの曲も、ジャニーズの影響力は大きく、元ジャニーズのタレントに手を出すのは慎重になるでしょう。芸能事務所関係者。また、モチベーションの問題も指摘される。平野は少なくとも今年の春ぐらいまではキンプリの活動にかなり積極的だった印象です。ふみはるによれば社長との面談を何度もスルーされたといいそんな対応を取られれば心が折れてもいた仕方ない。 それが、退除という決断につながり、目標を失った、という平野の発言にもつながるのでは。退除後について何か決まった上での行動というよりも、突発的な印象が強いですからね。平野は主演ドラマ、黒詐欺 TBSK の最終回放送を23日に控えますが、放送ギリギリまで撮影が詰まっている様子。 冠無番組、音楽特番への出演、新曲の準備といったグループでの活動と並行して主演作の撮影を進めているわけで、とにかく忙しいはず。ゆっくり今後について考える時間もないと見られます。無論、水面下でいろんなところから接触はあるでしょうが。 退場後も活動を続けるにしても一度立ち止まって英気を養い先のことを考える時間は必要なのではないかと思いますね。前でアイドル指揮者。とにかくファンは温かく見守るしかないようだ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。